皆さんこんばんはいかがお過ごしでしょうか金野でございますえっ、ー、とですねあのー、今日無事にですねあのー、こっ<咳>まあえー、ど, うやってどうしましょうかね こちらの方をですね、<笑>いただいてきました。はい。これね、やっぱりすごいですね。もう、言った、あの、思った通りですね。言った通りっていうか、僕、ピンときた通りでしたね。これ見て、あの、家で、家で今の、持ち帰ってですね、よく見てみたんですけれども、 すごいですね、やっぱり。あのー、5年前にですね、私, 私がですね、あのー、言っていったことと、あのー、本当にですね、一致しているっていうのがですね、ちょっと驚いてしまったんですけれども、なんかね、<笑> あのー、本当に自分だけではなく皆さんもですね助かるんだっていうねこうもうね本当にねあのー、なんていうんですかね安心できるっていうかなんかこうほっとするのとですねこうなんか湧いてくっていうか嬉しさが湧いてくるっていうかなんかこう 歩, 歩いて歩いて でもそれがですねあるので安定してこう歩けるたんですよだけど荷物は重いなみたいな<笑>荷物がね荷物が最高に重かったですね今日何<笑>か知らないですけどね<笑>ああもうねこれでもいけるなと やっぱり画期的に変わるなと、思いました。まあ、思います。<笑>思いますっていうことですまあまあまあ、ます、ま、っていうのは、ますますっていうことなんですよね。たすたすっていうね、倍数の言葉でますっていう。本当に、ありがとうございます。 政治家さんからですねもうそのその全部全体的にですねあちょっと楽にですねもういけるなっていうね一人一人にですねこれが行き渡るというあのことですねやはりその段階があるので あのー、ちょっとねあの、いっぺんには無 理, 無理、無理ですね、やっぱりね、うんあのー。順番にですね、順番に順番にですね、本当にもう確実にですね、そうなっていくっていうね、ことですね。はい、あ。これはすごいです、本当に。 だなっていう、ね、思えるんですよね自分がこう無理にですね無理にこうやろうとしていったことがあのー、これがですね先に来ていただいたことによってその自分のやることがですねちょっと置いといてみたいな置いといてですよやらないのではなくてやんなきゃいけないんですよこれこれも。 ちょっと置いといてみたいな。で、またさらなるですね。この。まあプレゼントというんですかね。あのー、がですね、今日、あの。まあ一枚の紙なんですけれども、届きまして。そちらに。予約を取ってですね。あのー、行かせていただき。 というふうなですね。ことがですね、またですね、あのー、あ, あ, あ, あり あ, あり あ, あり、まありますので<笑>、ちょっとそっちにですね<笑>。あの連絡を取ってですね<笑>、<笑>あのー、ちょっと大丈夫なのかちょっと聞いてみたいと思います。はい。びっくりしましたね今日。あのー 二度、びっくりしました。まあ、それもあの、今、まあ、いろいろとそれ考えてですね、まあ、計算 し, し, してたんですが、ちょっとね、二点だけですね、聞きたいことが、ちょっとあるんですね、これ。これがちょっと、一点でもいいですから、クリアできたら、その、 ありがたいなと。非常にありがたいなという感じですね。はい。いやー、ちょっとね、場所も場所んなんですよねちょ。ちょっとね、あのね、関係性がある、あ, あるところの位置に あ, のあるなという感じもですね、ありますので、 やはりですねこれはちょっと行くべきだなというふうに思っていますはあもうのですねそのお越しくださいと言われましたらですねありがとうでたくですね行かさせていただきますいやー とりあえずですね、報告ですね、はい、無事にですね、はい、今日終わりましたす、ね、とりあえず<笑>、いやー、本当に本当に、あのね、安倍さん、安倍さん、安倍晋三さんとですね、トランプさんにはですね、ぜひぜひですね、あの、これから先もですねやっていただきたいと思っております。 思っています、はい、もうねほ本当にねこれあのね他の人がやったらね無理ですねあの無理無理あのねあの本当にですから あのー、このお二方にですね、ぜひぜひやっていただかないと、ね、ですからですから。はい。本当にお願いします。はい。本当にね、いい方です。 食われるっていうなこういうううななこことですねなんかもう先がね先々がですね明るいなっていうねもうほんとにねそれがねこう分かるっていう感じ取れるっていう感じですねほんとに。うん そののよようにその方向性ですねよろししくお願 い, いたし ま, す、はい、まあちょっとねその紙もで、ね、お見せしたいんですけれどもねそれじゃちょっとねそこまでね考慮<笑>しなくてもいいのかなっていうね感じですかはいあのねうーんあのもしですねその紙が クリア達成しましたらですね画面でですね、うん、もう発表できると思うのでその時にっ<笑>ていいと思います、はい、いや今日ですねバスの中でですねあのー、高校生ですかね多分あのあの女の子がその隣に乗ってたんですね 一生懸命ですね、勉強してたんですね。で、私、その持っているものをですね、あの今日購入したものをですね、渡したんですよね。なので、あの、まあ、いいですね、勉強を頑張ってねという感じ で, ですね、一言。はい。あの、うん、いう感じですね。 まあ、あの学生さんもですね<咳>、勉強は仕事のうちだということですね。はい、もう無理して我慢してですね、もう学校に行って、まあ、家帰って、塾行ったりとかですね、毎、ま、年、あね、大変な思いをしていると。ですから、その両親がですね、そのお子さんにですねお金をかけるというのは分かるんですけれども、それはそれでまた大変なんだよと。 いう感じでですのでやっぱり個人でねあのまあその着るものとか、まあ、学生服ですとかですね洋服とか買いたいものとか欲しいものとかですねまあちょっとしたご褒美ですよね。でまあ行きたいところにもその行けて見ることもできて、まあ、それはやっぱり共有共有っていうかあの勉強になりますのでね。あの たかが買い物 で, でもあの、まあ、映画見に行くのでもそうですし、まあ、コンサートですとかですね、あとは、まあ、絵とかですね、まあ、漫画関係とかですね、まあ、いろいろありますけれども、まあ、行きたいところにですね、行って、こう見て勉強するということもあのできますのでね。 あの、まあ、チケットとかですね。まあ、そういう関係とかですね。あとは、まあ、旅行ですとかね。まあ、友達同士でとかですね。<笑>あの、冒険ですかね。あの、まあ、気をつけるようにということも、まあ、その、それはそれでね、その、 心配でしょうけれども、親御さんたち心配でしょうけれども、子供たちには子供たちの強さがありますので、そこで学ぶっていうこともある。だそれはやっぱり信じてあげるっていうのもね、あの、一つのその勇気だと思います。お互いにですね、強くなるってあ、無事に帰ってきてよかったなっていうね。で、はあの、どうだった いうね、その会話とかですねまあできますし、はいまあ、お子さんもお子さんお子さんでねあの幼稚園生もですね大変なんですねあのやっぱり輪の中に入ってできる子たちはいいんですけれどもやっぱりそのね馴なじめない子もいますので、まあ、その辺もねあの見てあら働いているということですね 赤ちゃんもそうです、働いているんです、一生懸命生きているんです。ということで、あのまあ、血液検査とか、ですねあの生まれた時にあに検査とか、まあ、しますよね、足形とかの手 の, 手の大きさとか、まあ、体重とかですね、記録を取りますので、やはりあのこは、マイナンバーカードは必要だということになってくるわけですね。 多分全員が全員こう同じ風にですね、できる。まあ、14分なので一旦ここで取りますね。